依頼神ニノだったよ〕スキモッヒライシがつから、うん、キュウリを引き離す気かこれでキュウリ よここの被害を防げキを城壁から外へ追い出すのじゃ お口寄せ見てよしじゃんなおう伸びよう それなりのチャクラがいるいくらわしでも こいつはさ条件で《あっちが湊キュービごと飛んだのか<音>》すぐに結界を張らないとジャクラがもう<音>私はまだやれるわ。 《そうすればこの先キ ュ, キュビの復活時期を延ばすことができ今まで》 いろいろありがとうクシナクシナ君が俺を四代目ホカゲにしてくれた、うん、そしてこの子の父親にしてくれた君の男にしてくれたクシナ君がキュービと一緒にその残り少ないチャクラはナルトとの再会のために使うんだ 君のの残りのチャクラを全てナルトに封印する八家封印に組み込んでねでもあの術は術者がそしてキュビは俺が道連れにする人中力でない俺ができる封印術は四季封陣だ四季封陣なら俺と一緒にキュビを半分だけ永久に封印できる君を道連れにしたキュビの封印は復活まで人中力が不在となって美獣バランスが崩れてダメだ もう半分はナルトに封印する八家封印でねなぜかそう確信したんだそしてそれを止めるのはこの子だしたんだみんなとでも。子風神。 キュービの人中力ととししして力をコントロールしようとした時君が助けてあげてほしいんだ私たちの息子だからこそそんな重荷をナルトには背負わせたくないこの子を信じよう何たって俺たちの息子なんだからほんの少しの間であってもあって母である君がナルトへ伝えられるものにそれは母親の役目だよ息子のためなら死んだっていい どうなったんです儀式用の台座 わしをまた封印する気か。しかも、あんなガキに。よし、あとは発揮封印だ。いい。く<笑>す大丈夫やはり、四季封人のようじゃ、本当に使うとは。 ジライア先生が名付け親のこの子は人中力として未来を切り開いてくれる子供がいるのかそうかお前に封印式の鍵を渡すその後すぐにジライア先生へ喰ら入りしてくれノ斗のヤつ自分の子を人中力にして里を救うつもりじゃ キスマラー<笑>クシナもう命が持ちそうにないナルト好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさいたくさんじゃなくていいから本当に信頼できるお友達を。そう毎日ちゃんと入って温まることそれと夜更かししないで。 いいっぱい寝ること勉強や忍術をしっかりやりなさいアカデミーでは先生や先輩の病いなさいそれと参勤といえばもう一つジライや先生には気をつけなさいってばねあまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからねそれと参勤で問題なのが俺はそれと大切なことあみんなとごめん私ばっかり<笑>いいんだ